私が未来に希望を持てることのない社会それが今現在の日本です若い人や子どもたちが未来に希望を持てる社会にしたい私田口真里と緑の党グリーンジャパンはみんなが安心して暮らせる社会みんなが希望を持てる社会を目指してこの度初めて7月の 7月21日参議院選挙投票、ま、あの近くなってまいりましたこのたび初めて緑の党グリーンジャパンまだ昨年7月にできたばかりの新しい政党ですがチャレンジすることになりました皆様まだあんまりメディアでも私たちはあの政党要件がないのでメディアでまだ報道されることが少ないんですけれどもこれを機会にぜひとも「緑の党漢字で緑の党」と書きます 緑の党グリーンジャパン市民が市民のために立ち上げた政党全国にいる70人近くの地方議員や私田口真衣のような長年 NPO の運動に関わっていた市民運動に関わっていた仲間たちそして市民自身が立ち上げた政党でございます緑の党グリーンジャパンの10人の立候補者は本当に多彩です 私田口真優のような市民運動に携わっていた当事者そして被災地で避難をしている当事者2人その他反原発運動に関わっていた者2人妊娠中のお母さんもいますそしてアイヌ民族の女性あらゆる問題の当事者がこの度緑の党グリーンジャパンから立候補することになりました。私たち 当事者の声を国政にということで掲げてまいりました安倍さんや自民党はもう私たち市民や弱い者声を上げられない者 の, の味方ではありません一部の大企業や一部のお金持ち一部の利権を持っている人たちの言いなりですこれはもう変わりませんなぜなら私たちの生活がこれから楽になることはありません 消費税増税社会保障は削られる最後のセーフティーネットと言われている社会生活保護費まで自民党は削減してしまいました私たちはもう国には頼れませんみんながそれぞれで自分で自分の身を守らなくてはならなくなりましたそして子どもたちは戦争に送られてしまいますこのままでは本当に危ないです私たちが 安心して暮らせる社会何より子どもたちが安心して暮らせる社会を私田口真優と緑野とグリーンジャパンは目指してまいります私も子どもの頃に早く子供父親を亡くし母親が一人で育ててくれました母子家庭の貧困率は非常に高いこと皆さんご存知ですか67割が貧困家庭ですそして 子供を持ったお母さんが正規のの仕事にに就くといいうのは本当に難しいです子供を預ける場所がないそしてやっと見つけた仕事も子供が3日熱を出して休んだだけでも解雇されてしまう今子育ての「子」の字も「子供のこと書くの」ではなく「孤独の子」と書いて「子育て」こう読みます それだけ置き去りにされているお母さんたち子供たちもたくさんいますそして 一, 個一家の大黒柱を自殺だけではなくいろんな病気や事故で亡くなった子どもたちその家庭は貧困に追いやられてしまいますそして子供たちは貧困のため自分の夢や大学進学を断念して 家計を子どもたちが希望を持てる社会に皆さんしましょうあなたの一票をぜひとも緑のトグリーンジャパンに投じてくださいそして子どもたちが明るい笑顔希望を持てる社会を私たち大人が作っていきましょう子どもたちは一票を持っていませんどんなに自分の思いを託したくても 子供たちは自分の一票を持っていないなからですその一票は私たちのための一票ではありません次世代を担う子どもたちのための一票でもあります私田口麻衣も自分のように親を早くに亡くし苦労した子どもたちそういった子どもたちを増やしたくない自分のような辛い思いをする子どもたちを増やしたくない 親がたとえ早く亡くなったとしても社会で子どもを育んで い, くいけるようなこういった温かい社会を作っていきたい今本当に社会で子どもを支えるという状況が少なくなっています子どもの出生率は低くなっています当然です教育費はお金がかかるそして子どもを抱えて働く場所はないこれでは 子供を 産, んで産むことにすすららためらってしまうのは当然です私たち社会全体で子供を豊かに育んでいけるようなそんな温かい社会に私たち大人が目指しましょう自民党にはもう任せていられません私緑の党グリーンジャパン田口麻里そして市民が市民の作った ために作った新しい政党でまだ馴染みはありませんが全国にいる70人以上の地方議員たちそして市民・当事者私のような長年市民活動をやってきた仲間たちが自ら立ち上げた新しい政党です今回この国政にチャレンジするの初めてです政党要件を持っていない私たちはこの。 国政にチャレンジすることも本当に大きな壁でした6000万円という供託金を用意しないと国政にはチャレンジできないからです世界一高いと言われている供託金1人全国比例区に立てるには600万の供託金国に納めるための供託金が必要です2位の韓国は100万円その他では67万円で 国政にチャレンジできるそんな国はたくさんあります日本は本当に市民が新しい政党が新しい人たちが国政に入ることが難しいのです皆さんご存知でしたか国会議員は自分たちの利権を守るためにこういった高い協卓金を設定しているのです私たち緑の党グリーンジャパンはこのおかしさ規制政党の壁に厚い壁にチャレンジするため 市民が一人一人の寒波一口1000円のこの生活に困った若い若者も寒波してくれましたありがとうございます皆さんのンパでこの供託金6000万そして全部で供託金だけで選挙はできません本当にお金がかかります7500万円のいただきました皆さんのおかげですありがとうございますこの 7500万円を群れにこれは金額だけの問題ではありません市民皆さんの思いが入った大事な7500万円です企業からの献金は一切受け取っておりません私たち緑の党グリーンジャパンと参議院選全国比例区で立候補いたしました田口麻衣は市民の方一人一人の思いこの思いを 木星届けたいその強い思いでこの度チャレンジすることができました皆様ありがとうございます緑の党グリーンジャパンとそして全国比例区田口まゆ全国6からでも田口まゆと書くことはできます本当に覚えな覚えやすい名前です父親がまゆとつけてくれました<笑>今この名前にとても感謝しております田口まゆをぜひともどうぞよろしくお願いいたします。 ご通行中の皆様、原爆ドーム前、ご観光中の皆様、田口候補者からお訴えをさせていただきました、真の弱者の言い方、困っている時に、頼りになる、政治家になる、このように、私、佐藤修一、田口まゆ候補者のことを、保証いたします。 責任をを持って推薦をいたします私自身も医療や介護関係の仕事行政の仕事県庁自体11年近い県庁自体させていただいておりました現場の声現場で苦労している皆さんの声本当に介護や子育て困っている人たちの声十分に生きていない行政 じくじたる思いがございましたありがとうございます田口候補のような政治家が出てきてそして困っている人たち困っている人たちの声現場で汗を流している人たちの知恵がもっともっと生きる日本になってほしいそのように考えておりますまた私自身も市民の市民による市民のための政治にするため 年前広島県庁を退職いたしまして緑の党の適当に参加し自身も国政選挙を目指しておりますしかし今回の参議院選挙は田口真由田口真をどうぞどうぞこの比例代表区全国どこでもかける比例代表区で全面的にバックアップしてまいります田口真由が国会議員になるまで全面的に私佐藤秀一責任を持って 支えてままいりますどうぞどうぞ広島市民の皆様貧困や差別があっては本当の平和とは言えません本当の平和な日本そして世界をつくるためにも田口前田口前をよろしくよろしく平和評価お願い申し上げますご都合中の皆様そして原爆ドームご観光中の皆様全国どこでも 田口前比例代表でお書きくださいご清聴そしてご協力ありがとうございました失礼いたします